日本テレビ午後1時30分から2時30分米印関東ローカルは当たり前レストランと男のロマンシリーズを放送する。当たり前レストランにはスペシャルゲストで宮野守が参戦。名店の絶品料理が続々登場する中、ようやくの取れない超有名店の人気パスタアラビアータを平野仕様がまさかの賃回等 神宮寺ユータはハワイ発祥のマル秘肉汁プレートを前にガチモードに突入する。さらに20年以上愛される洋菓子店の看板メニューからも出題。フランス語の焦がすが由来となった人気スイーツに流せ角が大興奮。表面を焦がした人気スイーツの名前とは、果たして人気店の名物料理を食べられるのは一体誰なのか 人生で一度はやりたい男のロマンシリーズでは平野、橋山、岸優太が冬ならではの鎌倉作りに挑戦。雪山で超巨大鎌倉を一から作る。橋の夢を平野騎士が全力でサポートサポート。制限時間は7時間。なぜか温厚な騎士が激怒するトラブルが。全員がすっぽり入れる雪の要塞で絶品熱々鍋は食べられるのか。